動画のご視聴ありがとうございます旅する着物男子バロシンですこの動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします 現在地は岩手県花巻市の花巻駅駅前なんですが台風の接近でものすごい悪天候になってしまいました前回の動画で宇都宮を出発して8時間という推定所要時間だったんですが実際には10時間かかってしまったのでだいぶくタくたですなので早めに宿に向かってしまおうかなと思ってます他にどこにも行くところもありませんからですので先に行ってしまうとその宿1泊3300円で取りました今回の岩手貧乏旅行編全体のテーマが とにかくきっちる。極力お金をかけないでやってますので、うまい具合に見つかってくれました。雨がひどくなってきました。早速宿へ向かいたいと思います。これは雨宿りが必要だな。本当に雨がやばいです。どうしようもないくらい雨がひどい。防水タイプじゃないから、去年の日光の竜王橋並みにまずい状況ですよ。竜王橋はね、僕の無謀がありましたけどね。あれは無謀すぎましたけどね。 ちなみにその宿は駅から歩いて7分とあったんですけれどもだいたい外れるんだよな<笑>こちらの宿が2日間の最後のあるゲストサースメインさんです早速入ってみましょう ここですねありがとうございますここが今回2日間宿泊わぶをさせていただくお部屋ですドミトリータイプ要するに共用っていうやつでね一つの部屋に何人もの人が一緒に過ごすということでこの部屋にはこのタイプのグッドがあってありますベストハウスニーズンは元々旅館だったのを搬送して今の部屋 おしゃれですよね、照明とか今回この空間を使ってくださいということで言われましたここに毛布とかを敷いてということでちょっと見づらいですが奥の方にコンセントがあるので充電等はこれでできそうですよかったよかった電気つけるとこんな感じになりますでここにハンガーがついてますでタオルとナイロンタオルと洗顔ソ 全部有料ですタオルは200円ナイロンタオルが100円使い切り洗顔法も50円というふ、ん、うに思います月で日11時になりまして宿の中もすっかり真っ暗なんですけど別にしゃるのはいつ使ってもいいっていうお話でしたんで今から使わせていただこうかなと思います有料になるものはこんな感じですね ちょっと申し訳ないんですここは洗面台ですねカゴニは大きいです寝室用のトイレがありますこんな感じですね汗かいたのでお風呂に入りましょう 脱衣所は割と広いですねちゃんとスペースがあってシャワーフェイクしかないんですけど、ね というわけでゲストハウスメインさんのお部屋以外の設備見ていただきましたちょっとの小声でボソボソとした喋り方で引き取りづらいことあったかもしれないんですけども取っている時間だが何分恐い時間帯になったんでご容赦くださいそろそろとに着きたいと思いますそれではおやすみなさいおはようございます現在の あこですで一晩ぐっすり眠って休息をとることができたんでこれでまた新しい旅を始める準備が整いました次の旅行動画になるんですけれども岩手貧乏旅行で最大の目玉となるあの蒸気機関車果たしておいてくれるでしょうかまたそれは持ってお知らせしますこっちが1階に続く階段なんですけどちょっとずれると2階にも洗面台とお手洗いがあります こんな感じですっと階段の消1階のオープンスペース共有スペースです。 割と広いで向こう側には本棚がありましてこちらにバーカウンターみたいなものがあります洗濯機も使いますが1回300円になってるみたいです電子レンジあとコップレート ここになりますねオンニテがここにあります というわけで今回の旅行動画どうだったでしょうかぜひコメント高評価チャンネル登録お願いしますちょっと、ね、駆け足の紹介になってしまったかもしれないんですけれども本当に快適でしかもリーズナブルだということがこの旅行動画を通して伝わればと思っていますそんなわけで最後まで見ていただいてありがとうございました次はいよいよ今回の旅行シリーズ岩手貧乏旅行編最大の目玉 SL 銀河です